<笑>聞きながらそれを後で見てもらて。 そうしたこだわりじゃないけど切り方のコツまでいかないんだけどやり方があってこれから切るのっていうのはあまり趣味者の人はやる分野ではないので、うん、なかなか「はい真似してやってみてください」ってわけにはいかないんだけど、はい、その切り方とかどうしてこういう風にやるかっていうのは多少使えるところがあるので、うん、そこにあるみたいな木、はい、ああいう木ホームセンターとかでもよく売ってたりするんだけど、うん、あれをちょっと商品に切り込むように。 切ってて傷を埋めて枝を出させて将来取り木っていう原木に作り替えてるんだけどぱ、はい、っと見こう枝の切り方がゴツゴツちょうどへそが出っ張ってるような感じに見えると思うんですけどこれはこれでねまた一つ理由があってまあこっちを切りながら、はい、その辺もあのどうしてこういうふうに切るのっていうのところもあるので、はい、その辺は意外と。 こういうお遊びする人は使える技術かと思いますね。なるほど。まあこれさっき掘ってきたのやばいです。やばい。まあこういう状態で掘ってきたの、まず最初土を落とすがてら根の整理をまず先にします。それよくあの上の造作、上をきちんと決めてから根を作ったりする人もいるんだけど、うん、根って繰り替えがなかなかできないんですね。はい、決まった根で。うんうん、で逆に。 根を決めてからそれに合わせた上の方が臓器で取り木する以外は根を先に作っていった方が木としては作りやすいですかね。上根段違いに出たりしてる根っこを揃えて輪郭を揃えてでまあとりあえず一旦こうそえてで一番大事なのがこの底根えまあ根の状態を確認しながらですけど。 よく園芸センターとかああいうところで売ってる梅は枯れづらくするためにこういう根の処理の仕方を丸く処理してあるんだけど、うんはい、これだと将来鉢に入らないのでそこはなるべく平らに揃えて極力もうこの状態で自分で自立するように。 畑から掘った時っていうのは極端に枝を短くするのでこのタイミング逃すと今度根をね極端に短く切り詰められないんですよね。うん、でこの段階でちょっと切り過ぎかなぐらいまでに詰めといてあげないとこれ鉢にあげた時にはこういう4寸3寸五分とか4寸の鉢にとりあえず入れるんですけど、うん、それいっぱいいっぱいの鉢にしちゃうと出来上がった時はもっとちっちゃい鉢に入れるので、うん、将来 完成した時に入れたい鉢のサイズに根っこをこの段階の時に切らないと上枝できてから切り詰めると枯れるリスクがうんと高くなっちゃうのでこの時期に詰めといてあげるとねあの細かい根もいっぱい出るのでね芽のあるところでこういう風にとりあえずこういう感じ。 でこまあ、目がこっち向いてるのでここからでもいいしここがいらなければここから出た目で作っちゃってもいいし裏目もあるのでここで落とすこともできるし、まあ、とりあえずこんな感じちょっとねあとでまた説明しますけどちょっと枝をデベソにするにはそれなりの理由があって、うん、まあそれはあとで説明しますけ、ね、どどこまで根を詰めていいかってなかなかそういですよね これは割といいねだったからいいんだけど、はい、結局この将来この原木を見た時にもうこれだとこんな巨大な木にする予定はないわけですよ。ここで芯止めてここから枝作りをするとなるとやっぱ大きさ的にはこんな木ですよね。そうすると入れる鉢っていうのは 3.5 とか4寸の出来上がりで3寸ぐらいの鉢に入れるようなイメージなんで、はい、3寸の鉢よりも3分の2ぐらいの大きさで えー、納めなきゃいけない、うん、で逆に根が良すぎちゃって甲羅座とか木のサイズは 3.5 とか4寸のサイズなんだけどどうしても5寸じゃなきゃ入らないとかっていう根部がたまにあるじゃないですか、うん、そうしたやつっていうのはやっぱり鉢とのと上の木のバランスが悪いんで上のボリュームを作るとか、うん、逆にその木をもうちょい太らしちゃって、うん、ワンサイズ上の木にするとか商売で売ったりする時にはすごくいいセールスポイントなんだけど。 いざ仕立て上げていく段階では逆に良すぎて欠点になっちゃうとか ね, ねそういうこともあるのでその辺も考えながらまずあとやっぱり樹種によっても違うんですかねやっぱそうですねあの根のね出方が違うのとあとその品種によってねこの細根がたくさんあるないとかね、はいはい、あるんですよ。昔はこういう細いい細根をだけをやたら大事に ただ単にねあの細い根を大事にしろ大事にしろってやったんだけど植物の根って先端かからしか水吸わないんですよだから細い根がいっぱいあれば先端がいっぱいあるからもちろん水は吸うんだけどただ太い根だけにしてもちゃんとね先端から水を吸うのでこういう段階の枝をたくさん切り詰める段階の時に根もうんと詰めてあげて小さい鉢に入る状態にこの段階でしなければもう後で。 どどどどんどんどんどんリス枯れるリスクが高まっちゃうでこれを見えないところの仕事なので植え替えようと思ってポッと抜いたときにこういう状態から細かい根がわーっと出てる木と、はいはい、底根がこうしっかりついちゃってたり、はいはい、もうちょっとこれが太い根が先まで来ちゃってて、はいはい、いざ鉢に入れようと思ったら強いところで切らなきゃいけないとか、うんうんうん、そういうことがあるとせっかく買ってもらって楽しんだお客さんにね、うん、木が枯れちゃったり。 鉢に入らないってこともあるので、うん、なるべくこういうふうにようにする心がけてて作って ま, す、うんうん、まあ普通は こ, これを買ってってもらってここから先を皆さんやってもらうのであまりこの段階でどこまでどういうふうにしたかっていうのは、うん、仕事的には皆さん目にしないから分かんないんだろうけどこれを何かしらの木を買って自分で植え替えた時に。 多分根っこの形の良し悪しって皆さん経験してると思うんですよね。はい、そのいい悪いこ う, こういうふうに硬い出っ張りがあったのを面倒、うん、くさいからこのまま取らずにあのこのまま放置しちゃうと後でこれを取らなきゃいけなくなってきたりするので、うん、あとはこの段階でしっかりと詰めてで座りがいいとほら薄い鉢とかに将来入れた時に。 落ち着くじゃないですか肝、はい、深い素焼きなんかに入れた時には深いからあまりそういうの感じないんだけど将来薄鉢とか入れた時に座がの座りがいい木と悪い木だと仕事が全然しやすさが違ってくるんでねそこまで一応考えてはやってるんだけど。 ちょっとこう出っっ張らして切ってる切切るり方これってあの普通こういう木を作った時にはこれをこうすっぱりとね綺麗にな だ, だらかに切っちゃった方が傷が埋まった後に凸凹幹がしないで綺麗なんだけどそれを最初に例えばこうう出っ張りがなくてこれをきれいにスパンとこう切った方がね 木は綺麗に仕上がるんだけどもこの段階でこういうふうにすっぱり切ってしまうと目当たりって言って目が眠ってるところってこのこの辺にあるんですよこの元に。でこれをスパーンと切ってしまうとこの目当たりまで取れてしまう一旦原木の時にはこういう状態で残しといてここから目が吹いてあとでちょっと二度手間だけどもう一度切り戻して。 わわざわざ芽が吹かなくて接ぎ木をしたりとかしないで済むようになるべく芽を吹く確率を高くしておいてここから芽が出てこう出た後にもう一度こう綺麗にさらってあげ る, るほどこういう切り方をこういう原木でもやるんですけどここに芽がみんなあるじゃないですか、はいはい、こういうふうにね枝の周りに芽あたりってあるので、うん、これを今の段階でこれを綺麗にスパッと切ってしまうとこの芽が。 ななくなってしまう可能性が高いんですよでそれを防ぐために一旦はちょっとデベソになるけども切ってあげてでそういうふうにするとこういう状態になるでここをもう一度きれいにさらってあげてで今度は平らに傷が巻くように処理をし直すでここ出てるでしょ、はい、これをスパンときれいにここを。 取ってしまうとこの目のこの位置がなくなってしまうので1回デベソにこう切ってでまあこれだとデベソを過ぎちゃうんだけどねでもこれをこの目残すとここの目が吹かないんだけどこの目をこう落としてあげるとここから目が吹いてくるそういうためにちょっと一見凸凹でかっこ悪そうなんだけどそういう切り方を。 つついね盆栽やってるとき綺麗にそんな巻くように、うん、う小さいこういう木なんかでこう例えば抜いて傷ができるでしょ、はい、そうするとここが巻いた後にぷっくりこう出べそになっちゃうじゃないですか、うん、そうすると小ぶ切りなんかでこれをえぐるように取って、はい、傷が巻いた後に平らになるような取り方をしちゃうんだけど、はい、そうするとここにある目あ辺りまで全部なくなってしまうのであの目が吹いた後にこうもう一度。 そこをさらって綺麗にやり直すうそういうふうにした方が後で削り直しても接ぎ木をしても、まあ、二度手間二度手間なのでだったら自然に芽が吹いてくれた方が、うん、で し, しかもそのこういう畑から掘った時っていうのはどうしても伸ばしてた傷が大きいので、うんはい、傷がつながった時に芽が吹いてくれないと焼け込んじゃう時あるんですよ。うん、目が吹くとそこで あの枯れ込みが止まるんですけど、うんはい、そういう風にこうに傷がでかくなってきたり焼け込んだりしないためにも目は拭いた方がいいんですよねだからあのこれ畑の掘った原木の処理の仕方なんていうのは普段やらないだろうけどこういうお遊びはこういう木をねこういう風にするお遊びはやれると思うんでそういう時にちょっと覚えといてもらってこういう切り方をするとリスクが んと減りますなるほどこれさっき掘ったベニチドリモミジですねでさっきの梅よりはちょっと根っこが荒っぽいんですけど、まあ、理屈は一緒でそこはなるべく平らで、えー勇気入りますね、これて<笑> こ, う平らでこっからもう一回畑入れたり鉢入れたりするとここから細かい根が出てもっと揃うんですけど、はい 基本的にはこの根のぐるっとこの高さここをまず揃えてあげないと、うん、後でどううしようもなくなくっちゃいますで、まあとでそこは平らでねここを取るか取らないかはその時の判断なんだけどここをさらっといてあげるとこっから根が発根してっちゃうんだけどここを短くしといてあげるとこっから出てくるのでここに根がなかったところから根があるように、ね。はいうん ちょっとここをこう短くしておいてあげるとまあここから根が出ればなんとなくここに根を継がなくてもこの辺から出てきてくれれば根がこういうここだとちょっと段差ができちゃうけどこの辺からうまく出てくれれば根を継がなくても大丈夫になるのでこういう底根っていうのはちょっとさらっといてあげるとこの辺までもうちょっと切っといてあげるとこっから出た根で粘りが 揃ってくるでまあ他のところもで ど, どのサイズにしようか考えながらで微妙なデベサに枝を残していってあげてで意外とこういう細い枝ってこういうふうに残してあげるとなんとなく使えそうな感じするじゃないですか。でもこの時に 細い芽でもやっぱりね鉢にあげて鉢で柔らかく出た枝にしてみると、うん、やっぱりねごついんですよやっぱりこういう芽は、えー、こういう感じ、えー、まあでここまで詰めるとちょっとこれだと根が長いんですよさっき言った通り鉢のサイズと合わないので、はい、同じぐらいのちょうどいいぐらいに切り戻して こんだけやって枯れないのはすごい、うん、あののあね、<笑>ここまで、ね、根っこを切るのはこのタイミングしかできないなるほど上がもうできちゃってこんな風にやったらまず根が足りなくなって枯れたり、はいはい、枯れないまでも枝枯れしたりしちゃうんだけどここまでしてあげるのはこの時じゃないとできないでまあここを首長ければねこの元から吹いた芽でまた柔らかい芽立ち上げてもいいんだけど、はいはい、まあ、高い木も安い木もやることは一緒なので。 園芸センターとかで売ってる原木もうちで作った木はだいたい下処理は高い盆栽になる木も園芸用の木も同じような処理をしています、うん、でおかげさまでこういう丁寧な下処理っていうのをやっておくと盆栽教室とかでやった時に、はい、植え替えとかも慣れてないような人とかそういう人がやっても 根っこがこがの後しっかりでできていいると心配ななじゃないですかせっかく盆栽教室の材料で買ってってじゃあこの鉢を素焼きからきれいな鉢に植え替えましょうってやった時に入らないような強い根があったりすると、うん、そこで趣味者の人がこういう道具もないし強い根っこを切ることもできないしかたや入れても無理やり切って入れても枯れちゃったりとか似合わない一サイズ大きい鉢に入れたりとかするとやっぱりせっかく。 楽しみで来てくれた人も思ったような形に仕上がらないとねちょっとがっかりしちゃいますよねでさっき言った通りそのここから商品の場合は取り木をしたりして好きなところでこうできるからいいんですけど普通仕立てていくときって根の座をこうもう作っちゃったらその座で頭を上をこしらえていかないと座ってこういうふうにしたら雑木の場合ってやっぱり粘りが出ないので根の形に合わせてこの段階からだと上を作ってくでこれだと ちょっとこっち傾きすぎかなっていうと将来的にはここで取っちゃってここから出た芽で頭を作り変えていくか本来の木の模様からいったらこうなんだろうねでもこれだと根がね片根になっちゃうじゃないですかこっちに根がないからでここで根を継いだりするよりもこの段階だったらこの粘りで作ってこの辺で頭を立ち上げて戻してもいいし。 横にこう流していってもいいし、そういう風うに作った方がいいので、その辺は柔軟な発想ができるような感じにこうとりあえずは切っておきます。今はもみじ。えっと梅とヤバイと。ともみじ。今ベンチドリというもみじ、ね、ですね、はい。同じなんだけどやっぱり木によってこの根っこの出来が。 やっぱり全然違うんですよね、うん、最初に苗木の時にも処理はしてるんだけどやっぱり太っていく段階で強い根が伸びていっちゃったり弱い根が負けていったりするとどうしてもいろんな形の根になっていっちゃうので切る段階でその根も修正していかなきゃいけないので、うん、ちなみにどのぐらいこれ畑生えてたのこれ2年です2年2年で3年になるととと今度はもっと強い根と弱い根根弱の 強弱ができちゃってもっと荒れちゃうのでまあ、太くするんだったら3年このサイズで作っていくんだったら2年で1回掘り上げてもう一度畑に戻すにしても1回根の処理をした方がいい木になるかな、うん、いい根っこになるかなじゃこの動画はこの辺で次の動画に行きましょう。<笑><笑>は新 ししい<笑>欲し い, 人 い, っぱいいい人っぱるでしょうね、うん、今は少ないんだけど昔は俺がこの商売始40年前とかその前行って定年とかして盆栽趣味でやってたんだけど、はい、定年で仕事が終わっちゃって、うん、やることない人なんかが毎日遊び来るんですよ。うん、でうちの仕事草むしりしたりね<笑>冬になるとこういうやるのもやらしてっつって手伝いに来て一緒にやってくるんですよ。るそうすると技術を覚えられて で自分でやっててあこれいい木あるな っ, て言ったらそれ買っていくんですよ。なるほど。こっちはもうこっちで仕事手伝ってもらってるからそんな高くも言えないし。<笑>そう。<笑>それで、ね、飛び木いいやつを格安で変えて、ね、で自分の楽しみもいいできて。はいはい<笑>